皆さんお元気でしょうか久留米出身の石橋療です、えー、小さい時からあ久留米で育ったわけですが、えー、久留米には世界に誇れるものがたくさんあります例えばタイヤゴム産業などですですが文化面でもおいろいろとお世界に誇れるものがあります例えば画家では青木茂る 坂本半次郎の作品なんかは非常に国内外でも愛されていますそして世界的に有名な「上を向いて歩こう」の作曲の中村八大さんも久留米ご出身です私は久留米のふるさと大使としてこれからも国内外に久留米の文化面を主に発信していきたいと思っています。しば